自分の覚悟と皆様の期待を背負い、新人募集をし、アーキストをプロデュースする会社を立ち上げました。3月21日、滝沢秀明氏40が新会社の設立をツイッターの音声配信で発表。冒頭のように決意を語り、会社名は株式会社飛べであることも明かした。この日開設された新会社のホームページでは、 戸部のプロデュースで新しい世界を舞台に活躍する次の才能を探しています。と、新人タレントの募集要項が公開されている。デビュー以来エンタメの最前線で活躍し続けた滝沢氏が手掛ける次の一手に注目が集まる中、ジャニーズ時代の彼を知るテレビ局関係者は、ある懸念を語る。 滝沢さんは非常に器用なタイプでタレント時代は踊りや建てなどもサクサクこなし裏方となってからは映像編集なども手掛けていました。また、テレビ局への挨拶回りや会食も気付かさず、熱心に後輩たちの売り込みをしていました。しかし、滝沢氏の熱量は周囲にプレッシャーを与えることもあったようで、 滝沢さんの下で働いていたあるスタッフは滝沢さんの細かな指示についていくのに必死で白髪だらけになってしまったことがあったと聞きました前でテレビ局関係者。さらに、滝沢氏のスパルタ指導は活躍中のタレントたちにも向かっていた。 スノーマンが主演する舞台、滝沢歌舞伎はもともと滝沢さんが主演していたもので、スノーマンに引き継がれてからも滝沢さんが演出を手掛けていました。歌や踊り、盾を絶え間なく披露する舞台で、体力的にとにかくハード。特に和太鼓で両足を支え腹筋をしながら叩く。 金太鼓という演目は、スノーマンのメンバーたちはとても辛そうにしていました。滝沢さんは稽古中から厳しく指導するので、本番を迎える頃にはメンバーたちの体重も落ち、見に来たファンは怪我をしないといいけど、とハラハラしながら見守っていたようです制作関係者。実際、滝沢氏が演出した舞台で怪我を負ったタレントもいた。 22年10月にデビューしたばかりのトラビスジャパンは、デビュー前は滝沢さん演出のもと、トラシャという舞台に出演していました。5.5 メートルほどの高さの壁からトランポリンに背面から飛び降りるという高難易度の技もあり、メンバーたちはブログでたびたび、トランポリンが怖い、と言っていました、女性ファン。しかし滝沢氏がトランポリンのシーンを削ることはなく、 トランポリンが原因で舞台期間中に怪我人が続出し本来全員で踊るはずだった曲も怪我人が不在で披露されることも珍しくありませんでした。メンバーの一人は首が動かなくなり、また別のメンバーは疲労骨折になり、舞台が終わってからしばらく活動を休止した時期もありました。前で女性ファン。前でのテレビ局関係者は言う。 滝沢さんは体育会系でとにかく肉体を使うことを美徳とする人。しかしそのスパルタぶりは時代作後ともファンの間では言われていたようです。新会社ではこのようなことが繰り返されないといいのですが。今後は新規一点、新たなエンターテインメントに挑むという滝沢氏。無理のない指導でタレント育成に取り組んでもらいたい。ご視聴ありがとうございました。